ゆっくりマリサだぜ。ゆっくり霊ームです。最後に言い残すことはカレー食べたい。終わらせんぞ。ということで今回はコラボ募集ですね。概要欄にいろいろ書いたから見てほしいのぜそれでは、よろしくお願いいたします。